読書に成功は絶対欠かせない。ビル・ゲイツは基本ソフト、OS とコンピューターの世界で財を成したが、その知識の源は古臭いシステムにある。ゲイツは本でいっぱいのトートバッグをどこに行くときも必ず持ち運んでいるという。本はゲイツの生活に欠かせないものだ。ネットフリックスの新ドキュメンタリー番組シリーズ、 天才の頭の中、ビル・ゲイツを解読するでは、このトートバッグが繰り返し登場している。同番組は、ゲイツがハードカバーの本をトートバッグの上部いっぱいまで慎重に詰めている様子から始まる。このバッグには約15冊の本が入り、中には500ページで重さ1キロほどのものもある。友人らによると、 ゲイツは学ぶこととに喜びを感じているといるうゲイツのアシスタントは毎週本を入れ替えゲイツが遠出するたびに本をトートバッグに詰めている番組の中ではアシスタントの女性が本をバッグに詰めながら題名を読み上げる場面がある本のジャンルは人気のノンフィクションからワクチンや量子力学についての科学書まで様々だある友人は ゲイツが旅行に14冊の本を持ってきた時のことを思い出し次のように語る彼はある一つのことについて一冊ではなく五冊の本を読むそうした本の大半は生身の人間にとっては難解すぎて読めないようなものだ彼はほぼ常に話す相手よりも多くの知識を持っている同じく熱心な読書家として ゲイツのの古き友人のウォーレンバフェットがいる・バフェットはかつて知識は福利のように蓄積されると語った読書を重ねるほど知識は増えるゲイツは面白い場所に旅し世界トップレベルの科学者たちと会っているが私が新たなことを学び自分の理解を試す主な方法はそれでも読書だそれぞれの本が探索すべき新たな知識の道を開いてくれる と語っているビル・ゲイツは能動的読書家で読む本全てから最大限のものを得る。まずゲイツは余白に多くのメモを書き込む。また読書の時間には決して邪魔が入らないようにしている。ゲイツが思考習慣に入るシーンでは新しい本を入れたトートバッグを抱え人里離れた小屋に向けて 場を歩いていいててく様子が紹介されているゲイツは水辺が見える小さな机の前に座る机の上にあるのはダイエットコークとメモ帳ペンそして1冊の本だけだゲイツはかつて雑誌の記事は短い時間で読めるが本は一度に少なくとも1時間確保することが必要だと語っていた自分の頭に取り込ませることは限られた数だけ。 選ばばななければいけれいいとゲイツ自分が気にするべきものが何かを決めなければならない何に関心を傾けるかを決めるとゲイツは自分のその話題に没頭させその議題に関するあらゆる側面について学ぶそれに必要なのが難解な本を読むことであればそれもいとわないシリーズ最後となる第3回ではゲイツ」が 自宅の巨大な図書室の中に立ち、少なくとも30冊の本を収蔵している1つの棚を指さす。そこにある本はすべてカナダのエネルギー科学者、バーツラフ・スミルの著書だ。ゲイツはスミルの本を読むことで、二酸化炭素の排出量を減らしつつ、世界の電力需要を満たす、クリーンエネルギーを作り出す方法について学ぼうとしている。著書の一部は、 ゲイツににとっても非常に難解だゲイツはまだ読み終わっていない一冊を棚から取り出しこの本の自然な読者は1人未満かもしれないと冗談を飛ばしたゲイツはリーダーたちに向け成功の手がかりとなるかもしれない重要な教訓を与えているそれはどのような分野でも読書は成功に絶対に欠かせないものだという点だゲイツはかくてベーシュタイム ののインタビューで次のように述べた。学びをやめるまでは本当の意味で年を取ることはない。すべての本は私に新しい知識を授け、物事を違う角度から見る手助けをしてくれる。読書により世界についての好奇心がたきつけられる。私のキャリアはこれにより前進してきたと思う。